これはマグネシウムリボンです、えー、割とよく知られた金属ですよね家電子2で原子番号12の、えー、銀白色の光沢があるんですけどもこれかなり古いマグネシウムリボンですこれ使って燃焼実験をしたいと思いますえっ、ー、とピンセットの先にね 切れ目を入れます ね, こんな風にね切れ目を入れてるとねそこのところが燃えやすくなるのでライーで炙ってみますはいまぶしいですねちょっと行事するとちょっと目が潰れそうですでここにあのビーカーにあのえっ、ー、と普通の冷水置いてあるんですけどこいつけますとまあ消えますよ ね, ね冷たい水普通の水道水なんですけども なんかいっぱいこう白い煙みたいな粉みたいなのが散ってますけどこれはあのマグネシウムが酸化して酸化物 MgO ですね酸化マグネシウムができたことになりますで今水に入れたのでこの白い粉状の酸化マグネシウムがですね水溶液になってその水溶液は塩基性を示すとアルカリ性を示すということで。 うん、フェノルフタリますとね若干、えー、ピンク色に赤紫色にね混ざを出すと、うん、マグネシウムリボンが燃えたままですねこの冷水に入れると火が消えてしまったんですけど今度はの温度を温めてあこの水をですねちょっと温めてお湯にして同じように操作してみた い, いの温度を上げて沸騰水にしてやると反応速度が高まってその反応が維持されると。 特にあの水の中なんですけどあの 酸, 素酸素はそんなにないんですよね直接あの水分子と反応してしまうと水分子の酸素原子と反応してしまうということを示す実験ですだいぶ温度上がってきましたねじゃあ先ほどと同じようにマグネシュ切れ目を入れてね気をつけやすくします はい、激しく沸騰してきました火はこっちのコンロの方からもらますそんなに長く燃えるわけじゃないんですけど一瞬さあ そんなにこうずっとこう見事に燃える感じじゃないんですけども、中でこう輝いてるのが見えたかなと思います。じゃあ同様にフェノールフタニエってます、ねえー。赤紫色に変色しました。水溶液アルカリを示すということもわかります。えっ、ー、と化学反応式ですとか、細かい解析については動画のリンク先。えー、説明概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらをご覧ください。